鹿島の狼様に奉納させていただく演舞は炎天下という曲です花火大会をモチーフとした曲になっています鹿島の狼様への感謝を込めて踊り子全力で演舞いたしますお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊り子気をつけ たの魂ここに咲く、鼓動高なる今宵の祭り、始まりを告げる鳴子るの響き。 キリキリいいぞり、ま、りだ、ま、りだ竹のに祝い最高 仕事の時間 気を付け鹿島の狼様への感謝と見てくださったすべてのお客様への感謝を込めて最高の笑顔でレありがとうございまし た, りました<笑>はっキリキリ撤収